皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2021年12月26日、今週のパニカルムは強敵です。攻撃役がぐだると簡単に時間切れになります。攻撃役は死んではいけません。死んでいる間の火力はゼロです。というわけで、微暴力的に簡単な攻略メモを残します。まず最初に、開幕は安全の確保が最優先です。 開幕 0.1 秒でコマンドを入れるのはやめましょう。特に開幕は後出しじゃんけんが強いです。魔法使いの立ち回りで重要なことは床の境目を意識することです。基本的にこの床の境目の上で戦います。ここで戦うことによって内と外の範囲攻撃を最小限の動きで回避することができます。魔法陣を置くときもこの床の境目を意識した場所に置きます。これは悪い例です。 この点と地の攻撃は基本的に2回攻撃だと思った方がいいです。地の攻撃を避けて安心していると死にます。そして魔法使いで行くならこれができるようになっておくといいテクニックです。内と外の攻撃を回避しながら暴走メラゾーマを2発撃ち込むやつです。魔法陣をここに置くのはこれをやるためです。この知人の怒りはビビらずに1人で受ければほぼ耐えられます。 バラシュナのジャッジメントブルー的なやつですそして瞑想の後は必ずマダンテを打ってきます瞑想を見たら距離を取りましょうこんな感じで死なないように戦っていればだいたい6割くらい勝てます5回くらい戦えば全部の攻撃を覚えられると思います皆さん共に頑張りましょうというわけで本日の動画は以上で終了です